ワンレグリバースブリッジを紹介していきます。今回のメニューは、片足でレッグレイズのように動かすんですが、お腹をへこませる腹横筋をしっかり鍛えることができるんで、下腹ぽポッコリを引っ込めたい初級者の方にはぴったりなメニューです。たったの4回です。もうちょっとやりたいなって方のために、初級、中級、上級と3種目を行っていきます。1セットではうまくできない可能性があるので、 2セットずつ行っていきますもしつらかったら動画を停止して休憩しながらやってもいいですので最後まで頑張ってみてくださいそれでは行きましょう効率的にお腹に効かすためにまず腰を伸ばしていきます膝を曲げた状態で片足を抱えましょう15秒ずつストレッチしていきますスタート片足をぐーっと抱えてまずは抱えている足の腰を伸ばしていきましょう 腰を床に押し付ける感じですはい反対行きましょう、ね、両足で抱えると腰が突っ張ることがあるので片方ずつやるのもねとても効果的ですはいケー、OK。お腹を引っ込めるための呼吸を使っていきます腰を床に押し付ける感じで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 片足伸ばしたまま腰が浮かないようにしっかり足抱えて3四。4 はい OK、です中級編は後ろに肘をついて行いますここで同じように足を残して上げる上げる繰り返していきます4回いきましょうスタート腰をしっかりくっつけて1下から引っ込んでいきますよ2 はい OK ですラストは上級編肘ではなく体を起こしたままでこうやっていきますそして上げておく足を少し斜めにしておきましょうここでキープしたら上げるここに残したまま上げるっていう感じでずっと下腹が効いてる状態になります4回いきましょうしっかり体を起こしてあなた 1オッケーです。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 ないようにラストは初めにやった腰のストレッチをやって終わりです行いきましょうお腹と腰をね腹筋メニューを使うんですがどっちも弱くないとうまく使えませんのでしっかりねやる前やった後とちゃんと元同士にして終わりましょうは反対して。